お、う違うぞ こ, ここに行きますよーいクールオ、OK、ッ音オッケイ、役者オッケイよーいスタートどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督です福袋動画11本目2022年ラストの福袋動画となりますラストを飾るにはこちらでございますはい 前回同様なんですけども、オンラインクレーンゲーム、どこでもキャッチャーさん。前回はですね、白というものを出したんですけども、今回ですね、紅、こうっていうのかなくれない絵を開けていきたいと思います。前回、自分にとってはですね、お得な福袋となりました。で、今回開けていくんですけども、お、並びきた。並きた。並びきた。あ、まだチュール出ないかなー早速ですね、開けていきたいと思います。 全く同じものが出るのかそれとも違うものが出るのかそして持っているフィギュア出るのか楽しんでいただければなと思います。上げていきたいと思います。8つ入っていますので、見ないように、ちょっとまずは手探りでいきたいと思います。前回のね、え皆様に、ね、興味がある方はですねえ、来年挑戦してみてはいかがでしょうかおお違うぞ前回と違うえ、何これとりあえず、あ、これはね、多分クッションとかそれ系かな。かなりでかいクッション。 じーお手呪術回線のクッションでございますまあ、クッションって言ってもこのからだと枕になるよね。いや、これ枕にしようかな。結構もう古い枕なんで、弾力性としてはまあまああるんで、これ多分枕として使います。さあ、次行きましょう。お、ぬいぐるみ来た。前回は確か原神のタヌキみたいなやつなんですけど、今回は違いますね。でかいな。でかいぞ。かなりでかいです。行きます。ぬいぐるみ行きます。ダーンおなんだうわ サメやサメが来ましたえー、ちなみにですね監督なんですけども劇場でですね上手を見て以来この中から見てもうサメ恐怖症になりましたというわけでですねぬいぐるみ自体は好きなんですけどもサメなんですよねこれねはいこちらサメーズふわふわうつ伏せぬいぐるみ XL サメでございます個人的にこういう可愛いサメでもちょっと恐怖を感じておりますサメのぬいぐるみありがとうございます よじゃあ次行きましょう あ, あとは1回黄金の袋出させていただきます黄金の袋いでよダーン福袋ないようにしつつもあ小物系が入っているのでまず小物系出しますじゃんこっちからかと見えないんだよ広いパックさあ何でしょうかうんセーラームーンですねこれはね こういう語にかけるバッグですね。ありがとうございます。じゃ、次行きましょう。正直なと監督的にはビビッと来ておりません。さあ、残り何が来るのか。ここだけ先に開けます。苦戦。はい。お、違う。中身が全然違う。前回ですね、5等分の花嫁、一緒にマスクだっけ、なんかそんなやつ出たんですけども、こちら。 なんだこれ軽ー度とはいこの植物性プランクトンが流れにわたり海底やなんて読むの速乾性防臭性に優れた天然素材軽ー度コースター丸というものをですねゲットさせていただきましたありがとうございますこれは使えますねまあ今冬の時期には使わないんですけども夏にはデスク周りにアイスコーヒーとか載せるときにこれを使っていきたいと思います落とさないようにしたいとねこれ多分パリンって割れるんでこちらでございますはいこれは実用的でありがたいじゃあ次いきますじゃん 大初音ミクのスタンドヌードルストッパーでございますあーなるほどカップ麺を待つ時に置くヌードルストッパーですねはいというわけでこれはカップ麺の上のおもしとしてこちら使いたいと思います続きましてまだこの系がありますねこれ呪術廻戦呪術廻戦立体ラバーマスコット丸2番全6種ちなみにこちらはちょっと 存じ上げません9話まで見たんですけど、この人出てきたかなピンとこないで、次行きましょう。続きまして、また、ちっちゃいフィギュア、デントリプル a ああ、A パンダ、スリープ、ロッキーマスコット、全5種。トリプル a は、あの、アーティストですね。フリューさんから出されております。ありがとうございます。続きまして、缶バッジ、点。 東京リベンジャーズギャラクシーシリーズ缶バッジ、三谷隆史かなありがとうございます。東京リベンジャーズは映画版だけを見ました。そして、前回も出ました。こちら、在庫処分、サンタのお菓子。あ、違う、違う。レモン飴、マンゴー飴、そして同じくガムとラムネでしょ、ラムネでしょ。クッキーラムネが2つついております。 余っちゃったんだろうね。はい。はい。というわけでですね、在庫の部分がすべて、じゃあ、在庫にね。雑貨パートが終わりました。続きまして、フィギュア3つ連続してあげていきたいと思います。お願いします。ちっちゃいやつからいこうかな。あ、これキューポスケットっぽいな。あれ ?4 つあるあ、そっか。もう1個長いやつあるんだ。えあれでもなんか長さ的に足りないな。前回なんですけども、あの、バック入れバスケットゲットしたんですけども、今回ちょっと違う。いきましょう。こちらです。初蜜、書き下ろし、ビッグタペストリー、ボリューム1。おー、いいですね。ちなみにこちら A と B、どちらかというと、 えー、発電ミスとなっておりますなかなか飾りづらいんですけども飾りますこちら持っておりますふ、えー、普段かけていますが「化け物語」の「推しの忍の」漫画版のイラストです え、どうしようかなちょっと待ってね。ビッグタペストリーでね、どれくらいの大きさなのか。おぉえ待ってこれ。かなりでけえ。想像以上にでかいよ。見てください。タペストリーはまあ欲しかったんで、このような形になっております。ガチモンのタペストリーですね。うわ。でかいよ、でかいよ、これちょっと。相当でかいです。こういうモノパワー、つなぎのやつ、こちらをですね、差し込んで、これくらいのサイズになるという。この丸いちっちゃい左右につけて、 ギュッとしてこちらこれがが上ですねつけて前回の福袋と中身が全然違うのででこここれはこれは楽しめますねこういう感じですね、がっちりした結構太めのですね、ボール素材でガシッとね、下の部分に関しては同じくついてるので、貼ってね、ができます。こういうタペストリー持ってなかったんで、いい機会でございました。カメラさんちょっと下がってもらっていいですかでっかっうわ、ガチモンやん。こんな形でですね、めちゃくちゃでかいな。ただ、これを部屋に貼るともう、ね えー、で簡素な作りで比べて比較しますと大きさとか太さがですね全然違います、ね、価格に収まりきりませんねさらに下がりますサイズ感的にはこれくらいの大きさでかなりでかいです というわけで、こちら、初音ミクも、ちょっと子供バージョンなのかなありがとうございます。でも、初めてこういうガチモンのタペストリーもゲットできたんで、とても嬉しく思います。監督超期待のですね、フィギュア部門3ついきたいと思います。まずは、この、絶対にキューポスケットだろうというですね、サイズ感出したいと思います。前回ね、アベンジャーズのロケだったんで、知ってるキャラクターがいいなぁ。結構監督ですね、キューポスケット今20体ぐらい持ってるんですよね。こちら、監督のキューポスケットコーラなんですけども、はい、こちらにタスク。 たくさんのキューポスケットがおりますこちらは鬼滅コーナーでございます、えーす最近新しいネズコも買いましたで、犬屋車なみチュンリーとどろきくん猫娘お茶子えー、っと名前を思い出せないかぶるのでしょうかできれば持ってないキャラクターがいいないますキューポスケット部門はこちらです はい、お お, お違ったなんだこれはあーでも、こういう商品があるの知ってる。天水の作品名。プレミアムチョコモテフィギュア。え、チョコモテは結構持ってるんですけども、これはアニメなのかなちょっと調べていいですかゲームですね、プレイステーション4で出ております。ストーリー的には、神々が住む、いただきのよ蝶のよ人々が住む、読めない全然読めない。 鬼退治をするような物語のプレイステーション4のゲームらしいです。おにぎりあります。えー、でも待ってよ、これさ、鬼滅の刃もさ、おにぎりみんな持ってんだけどさ、これちょっと、ありがとうございます。えー、続き行きましょう。じゃあ、残り2枠になりました。ちっちゃいやつから行きましょう。行きます。チョコのせいかなドーン おードラゴンボールキューポスケットブルマでございます。ありがとうございます。これは開けよっかなちょ。ドラゴンボールはですね、正直集めてないんですけども、開けちゃいますね。A タイプの方でございました。キューポスケットはね、手軽に飾れるので、感覚的にはかなり嬉しいものですねで。3つに分かれておりました。台座は黒でございます。そして体パーツをの穴に。で、顔というわけで、こういう感じで多分ドラゴンボールをですね、 探してる感じだとこれ多分ドラゴンレーダーじゃない。ブルマのキューポスケットでございます。ありがとうございます。ラスト行きましょう。前回はですね、監督が集めているレムが出ました。今回は誰が出るのでしょうか。今のところ超特大ヒットが出てきておりませんので、ここは期待したいところですが、かなり大きなフィギュアとなっております。福袋動画、今年ラストいきます。で、キメ、持っていたー持っています持っております スーパープレミアムフィギュアか田炭治郎兄弟の絆持っていたー炭治郎持っていた禰豆子も今いるんですけどもこちらですね炭治郎と一緒だよね はい、こちら炭治郎と一緒ですねというわけで持っておりました禰豆子とですねセットにすると、まあ、兄弟で手をつなぐことができるフィギュアなので監督的にもこれかなりオススメなフィギュアとなっておりますので持ってない方はぜひ購入してはいかがでしょうかはいというわけでですね以上でございます段ボールもこちらございませんはいおさらいしたいと思いますまずこちら呪術改正のビッグクッション続きましてサメイズ XL のぬいぐるみ あササメメが嫌いいなななんですよ水族館行ったら多分、ね、サメ見れないな続きまして、多分、セーラームーンのポシェットバッグかな。小物セットですね。え、ケイソードと、東京リベンジャーズの缶バッジと、呪術会社のラバーマスコットと、トリプレイのマスコット、ハ音ミク、アクリルサンド、ヌードルストッパー、サンドさんからのお菓子。続きまして、めちゃくちゃでか初ハミクのタペストリー。続きまして、天水のサクナ姫。続いて、キューポスケットのブルマ。そして、鬼滅の刃、タン。 兄弟の絆で持っておりまましたといいうわけでございます、まあ、正直言いますと前回が良すぎたのかなという感じはあるのですがビッグタペスト初めてタペストリーをゲットしたんです飾ります。 はい。というわけでですね、福袋動画、この動画で2022年ラストとなりました。えー、ご視聴いただきましてありがとうございました。まあ、福袋動画ですね、今回の動画で終わってしまうのですが、まあ、年末年始以外にもですね、例えばと鶴谷さんとか結構監督行くんですけども、福袋ならぬ福箱系もね、出していますので、なんか見つけてね、良さげなものがあれば、ちょっと購入して、こういった動画にしていきたいと思います。えー、そんなわけでですね、今後こういった動画あげたいと思いますので、興味がある方で、ね、今のうちにチャンネル登録をポチッと押して、登録していただきますと、ありがたいです。では、また 次の動画で会いましょうはいはいはい追跡していて化石した必要的なね珪藻土はね夏使っていきたいと思いますあヌードルヌードルカップ麺にカップまあえっとこの後は開けようかな一体指が小指死んだべえべツルツルツルツ ル, ツルはいというわけですねテ ン, テンテンテンテンポってやるかな こちら、これ作家の部分か。というわけで、まあ、あとね、えー、旧ポスケットに関しては監督結構集めてるので、これも嬉しかったです。このサメどうしようかな。